和の国のその昔浮世の時代に姫と武士傲慢極まる武士をあれ仁義を尽くせと姫は討つ今紡がれし大河絵巻 人々が生きて、うにぎやかな城下町喧騒に包まれる姫はおぼう アラクレブチがあを振るははい、はいこの世の乱れを制すため剣を照らした姫がふるしあどうる かげがよみがえる再び手を取り共に人きをつけずの姫が通る涙に沈むぐちこせいくへにも移りゆきたどり着いたこの地でまた出会うと信じたあの日 激しく心打つ今この手握り締め誓いを胸に進め<音楽>剣の誓いを声。え 「よやよや」 <音楽>あるワのワークのようなこあスタジオの決めたんです。今、この人たち、ハイガーえっお客様。